ジャン君、おはよう今日はジャン君、お誕生日だよ。あ, い, だ、ね、あいにくの、結構な雨ですが、うんえ、ピクミンのお散歩も兼ねて、ちょっと出かけてくるにー行くー。もうこの季節は、猫じゃらしと生えてないよね。そうだ、ね、季節的にもうちょっと立たないとダメか。なんか、拾ってこれるといいんだけど。うん<笑> 世の中に拾ってきて嬉しいものなんてあんまりない<笑>まあ、猫じゃらしぐらいかね、うん、もう八時ちょっと前まで寝坊したので<笑>た、ね、なんか買い物でもできるかなはい猫が喜ぶ何かが買い物なんてる空いてるとこあるかなコンビニしかなくないそうね、何かあるかな に, ん に, んにゃんこのボール、ゴムボール。いやー、ゴムボールを投げたら取ってくるんじゃなかったっけ、ちゃんくんは。いやいやー。はい、<笑>どうだっけ？<笑>昔うちにいたにゃんこで、あのブイーンって飛ばすなんとか竹トンボみたいな。うん。 丸いやつ、あれ、すごい喜んだ人いたねいたよグーくんっていう人がいたねうんダメかな、ね、手動のドローンみたいなやつねどうかにゃジャン君、ちょっとビビっちゃうかな、うん、ちょっと行ってこよとにかくなければまた考えましょう、うん、お昼までに時間があるなはいじゃあ一歩の前に んんちゃんにもご挨拶ね。こんちゃんほらこんな見えないかうわすごい雨へいああうん長、うん、靴履いてみるめったに履く機会がないただ階段とかあれりられないんだよな足首曲がらないか危険なので平らなとこ歩いてくるよじゃあねー ただいま帰りましたジャン君ピクミンの散歩の旅長かった1時間以上歩いちゃったなんか結局ね、えー、ピクミンに操られてすごい長い距離は雨の中歩きました長靴履いてピチピチチャップチャップランランラパ ン, ンちゃん帰ってきたのにえ何 歩きにくかったちょっとねあのー、使い古せばいくらかいいのかと思うけど雨がもっちゃいそうだしあの柔らかいタイプのさいい長靴だと走ったりできると思うけどあれちょっとダメだねでもあれいいいいいややつつななんんだよ<笑>もっといいのがアウトドア用であるでしょきっとう。ということで今日は。 何にも拾うものもなかったし、えー、ジャン君にとってのお誕生日プレゼントは手に入りませんでしたああ2人とも仲良く寝ているねちょっとジャン君のプレゼントというより飾り付けかなを買ってくるね今日はもうここに録画を残さなくても大丈夫だねあらジャン君起きだしちゃった 思、えっ、ー、<笑>ちゃうな。<笑> なんかちょっと安心するねその格好で寝てるとよかった騒いでないよねきっとねジャン君ジャン君って呼んだら甘えていいのかと思ってこっち来ちゃったけどはいお誕生日おめでとうございます壁に。 ハッピーバースデーをいっぱい貼りました。今から生配信、5分後に生配信始まりますよ。はい。もうちょっと膨らますよ。じゃんけん。13歳のお誕生日。おめでとう。おめでとう。はい、ワンちゃんもおめでとう言ってください。飾り を, をいっぱいにしたよ。よしよし じゃんくんが見えへん。はい、は, い は, い は, いはい、はいてて、ね、はい。じゃんくん。じゃんくん。じゃんく十三歳だって、お兄さんだね。はい、えー、誕生日の夜ですが。これからフォークソング同好会に出かけてきます。ごめん。そして、ええー、留守番の時に音を鳴らしていくっていうのも、ちょっとやめてみようかな。あの、逆効果という気持ちもしないではないので。 ジャン君とポンちゃんが仲良く二人で寝ててくれるとありがたいですお誕生日おめでとうございますポンちゃんただいま帰りましたすいませんね留守番をお願いしましたよそしてジャン君はちょっと出迎えに来たあ<笑>とご飯を食べましたね大丈夫だったよねきっと大丈夫なんだよ君たちは。